<笑>あのよー新品のジャンあるあ食べるな。あ もうちょっともうちょっとはいまだいこうあれ違うあれひなた だ, ひなだ分かってるで <笑>申し訳ありません。<笑>どうかこれは。ゼロかな？はい、七ゼロです。はい、三十七度ゼロです。 エ コ, はい、エコーからお願いします、はいいいしままますすはい、<咳>ははい、じゃあだ。なたや 明るい名前ついてんねんからさ明るいな<笑>明るいか俺の前ではあんまりやかった<笑><笑> れよひなたの小さい時ののの動画見たらやっぱりりでかいなあのこの子よりは大きいな、うん、もう顔の大きさましょう、はい ハハハい。 てまー す, てまーすはーいお前いなんいな寒いなー<笑>寒いですね明日もっと寒いらしいで、ね。 足クロスさせてておすすめおしっ<笑>あ出あっっここ現なななななんんかかごいいいいい近近くにやちう側来てもらったたあでは私もいないです。 はい。動動動きまましただ い, いい、ね、いんんんんんいいいいてててななねすっでさンンン うち、ん、が аксимule... ドラマやったって知ってる あ、知ってますよ。は<笑> い, い。 頑張れ。お抜いた。できました。素敵。はい。手離してみます。はいよ。止血中。止血中です。いい感じでモチコちゃん。ね。疲れた？<音>いや、偉、えー、かった。困ったっ？いかがでしょう。待ってます。はい。 はいどうもはい、どうさまです。はい